はい、定番にプラス新なファミチキがいる、ね、ことでちないけど、実とまた違うのかな。では、いただきます。 最初に食べたパミチキが上の方にチーズがかかっていて缶んだ瞬間にスーツの旨味が口の中にひわらんと広がってきてお肉の旨味とうまく合わさっ て, てとっても美味しかった定番がさらに進化していそんな感じですねというわけでこちらの点数とさせていただきます続きましてこちらのチーズンインポケチキは柔来なチーズのポケチキだとそのにこのまにチーズが出るので、ね、これは中にチーズが入るてでかんだ瞬間にふわってとろけてきてこれが本当に良かったですなんか通常の また違った美味しさが発見できてこっちの方が好きですねというわけで、ね、こちらの点数をさせてそして最後の激辛チーズカレーマンはニットそんな食べられないアンテナ な, なの辛さではないんですけど後からじわじわじわじわくり辛いお魚ですね塩気が一発リギリますチーズはもう申し訳ないですね中和になってない辛いのは杉原にはおすすめですので、ね、こちらの点数をさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武終演